皆さん、おはようございます。イムロックです。いつもありがとうございます。今日はですね、えー、寝台のウルトラマン、これをちょっと打ちたいなと思いまして、えー、大阪市内のとあるお店にやってきたんですけれども、何せね、一個返しの 右に全部振ってるというわけで、まあ、結構下手したら投資が恐ろしいことになるんじゃないかなとでまあお店の方もですねおそらくあってボーダーあのおそらくあって20から21なのでそう考えますと、まあ、やっぱりちょっとね危険な雰囲気かもしれますんで今日はですねこの願いが叶うという堀越神社こちらでさっきご参拝してからの実践というわけで覚醒したいと思います押す you <laughs> You ですお疲れ様でした。はい、新大ウルトラマンタロウ2来ましたけどもうんまあまあね負けてるんで当然まあ面白くないわけですようん、まあ、大の感想なんですけどまずあの筐体とかはねかっこよくできてると思いますパンチするあの手の形とかあれとかはかっこいいんですけどなんちゅうかな、まあ、逆に ああいうデザインだからこそ熱くなって思いっきりどついてる人はいましたけど隣の隣のおっちゃんとかねむちゃくちゃバーンって強く押してましたけどねえまあまあそんな感じかなあと、えー、<笑>自分の個人的な感想としてはもうただただやかましい台です、はい、もううるさいほんまに、うん、で無駄にリーチが長い 私はもう個人的ですよ個人的な意見としてはもう打たないい台ですはい、最後ねちょっと雨の海でマイナスをかなり取り戻せれたんで半分以上取り戻せれたんでまあまあ仕方ないでしょうこういう日ですはいそんなわけで、えー、<笑>特にコメントもこれ以上できないので終わりたいと思いますお疲れ様でした